みんなよろしくねよっ私が守るはサワーブラッシュ 私たちの敵ではなかったな。 スラッシュペンベストサバ と一緒に戦うのワクワクするな私もノエムがいるとついやりすぎちゃうよ